皆さんこんこにちは今回はコニファーの第4弾として「エレガンティシマ」の剪定を取り上げてみますコニファーというくくりで言ってしまうと小山ヤでも貝塚い武器でもヒノキでもみんなコニファーなわけですけれども私は昔から日本にあるようなものを除いた海外から入ってきたものをコニファーと呼んでいます。エレガンティシマは 日本に昔からあったコノテガシワはコニファーに比べればまだ成長が遅く木もあまり大きくならなくてよかったのですけれども毎年大きくなっていくのを止められない木であることには変わりありません管理を怠ると中の方が枯れ込んでなかなか小さくできなくなってしまいます 広い外国とは違って、日本にはコニファを自然樹形で眺めるようなそんな広い土地はそうありません植えた当初は良かったんだけどねというのがコニファは共通の評価ではないでしょうかこちらは16年前に自分で植えた木ですけれども毎年手入れをしてきましたが 10年でこのぐらいの大きさになり今年は高さを少し下げましたけれども幅張りはどうにも詰められませんこれから動画でご覧いただくお宅も毎年手を入れている現場です最初に手を入れ始めてからもう20年になりますこれは10年前の写真です途中で2本植え足して今は5本になっています通路脇とということもあって なるべく大きくしないように20年間管理してきましたけれどもそれでもこのぐらいの大きさになってしまいましたそれでは今年の手入れの様子をご覧くださいまずは枯葉を落としますもしどうしても時間がなくてこの1本の木に5分しかかけられないとしたらあなたは何をするでしょう ちゃちゃっと刈り込んで底裁だけ整えるでしょうか私だったら枝先を切ることよりも古葉を落とすことを優先しますなぜなら木の中に光を入れて中枝が枯れるのを防ぎたいからです枝先を切ることは次回でもできますが枯れた中枝を取り戻すことはできませんこのように枯葉がここに積もっているとしますと 日光が遮られて中枝は枯れてしまいます中枝に切り戻したいと思っても、もうそこに枝がなければ小さくすることはできません次回切り戻しするためにこの枝はどうしても残したいわけですこのような状態で枝先を切ってしまいますと切ったところから新しい芽が吹きます そこに栄養が集中してしまい中枝は見捨てられてしまいますましてやこの中枝は古葉が積もって光が当たらないわけですから淘汰されてしまいます切り戻して小さくしたい時にもう切り戻すべき中枝がなくなっているということですこの枝がなくなってしまったとすると もう一つ枝先の方の枝を使うしかありませんのでいくらも詰められないということになりますそういうことにならないようにこの枯葉をとりあえずは除いてやって中に光が入るようにしてこの中枝を守ることが大事です優先すべきは今体裁を整えることではなく次回のために準備をすることだと私は思います この中枝さえちゃんと守っておけば次回この枝先を切り戻して小さくすることができるのです今回は時間があるのでフルハ葉も落として剪定もします 毎年手を入れていればもう枝の流れはできていますので枝先を切り詰めるだけで作業は済みます何の木でもそうですが木の上の方というのは養分が生きやすいので茂りやすくなります。 どうしても頭の方は濃くなりがちですので意識して不要の枝は抜きますまたコニファーの特徴として複数の芯を要するに小を複数立ててきますのでそれをうまく整理しなければなりません例えばこういう新たに立ってくる芯です まあこれが理想の形だとしますと例えばこういうところから立ち枝というか新たな芯が立ってくるんですまあ本来の芯はこれはこれで伸びていくんですけれども。 この脇から出てきた芯も元の芯に負けないくらいの勢いで伸びていきます放っておくとこのように芯が並んでしまうわけですそして時間が経過してある時この木を少し小さくしようとしたとします その時に、やはり芯が2本立っているのはうまくないので、この後から出てきた青い方の芯を抜くとしますしかしもうこの段階ですと、この2本のそれぞれの芯が茂っていますのでお互いの競っている部分が枯れ込んでいますもう元の芯の左側の部分は枯れ枝になってしまっていて、先ほどの 青い方の芯を抜くととこここがぼっこりと開いいてしまいますもうこうなってしまうと美しい円錐形を取り戻すことはできなくなってしまいますので芯になっていきそうな立ち枝が出ていたら早めに取らなければなりません。と申しましてもあえてこの芯を切らない場合もあります。放っておいてはいけないんだっていうことだけ意識していればいいわけです。 例えば高さを下げたい時に元の芯をなくして先ほどの脇から出てきた新しい芯を新たな芯にするという方法もあるからです今回のこの剪定ではあえて新しく出てきた芯を残しています気付かずに複数の芯を放置してしまうのとあえて分かっていて残しているのとは大きな違いがあります ところでこの枝先の切り方なんですけれども私は外芽を残して切ることが多いですなるべく輪郭を小さくしたいということを考えますと内芽を残して切った方が距離は縮まるような気もしますこのようになりますでもそうするとこの 内面を残して切ったこの切り口が目立ってしまうんですねなので私は外面を残して切ることの方が多いです内面残しでは絶対に切らないということではありませんなんとなく私の感覚ではこのように詰めた方が切り口が目立たず良いような気がするからです もう少し深いと こ, ろの外目ここで切ったとしますとこの枝先の葉っぱが減ったことによってこの枝自体が軽くなって上に持ち上がるわけです。上に上がるということはつまり外芽で切ったとしても距離的には内側に向かっていくわけですから切り詰めを深くしたのと同じようになるわけです。 このように枝先を切ることによって枝が軽くなり上に上がるということも考慮しながら切ると良いでしょう外目残しで切ったり内目残しで切ったりしているのがわかると思います。 なるべく葉っぱを切らないいよよううにに軸のところで切るようにしています葉っぱを切ってしまうとしばらくして切り口が赤くなり見苦しくなるからです刈り込みばさみで刈り込むと刃先を全部切ってしまいますので切り口が全部茶色くなりますそれが見苦しいと私は思うのであまり刈り込みばさみを使うことはありませんけれども 全く使わないかというとそういうわけでもありませんあまり人目につかないところや現場の状況によっては刈り込まざるを得ない場合もあります要は時間と予算との関係です刃先を切ってしまうなら刈り込みバさみを使った方が早いに決まっています木バサミを使っているのに刃先を切ってしまうというのは何か無駄なような気がします 刈り込みと切り戻しの違いについてもう一度説明しておきます刈り込みというのは刈り込みまさみを使ってこのようなラインで枝先を切り揃えることです輪郭を揃えるということだけではなく枝先の目数を増やして密にするというのがこの定例の目的です切られた目先のそれぞれから新しい芽が吹きます 木の表面が密集してくるので中の方の日の当たらない部分は枯れていきます次の手入れの時にはその伸びた新芽をまた外側で刈り込むということになりますさらに枝が密になって中の方の枝は枯れていきますこれが 刈り込みという手入れ方法です。これに対して切り戻し剪定は。中枝がまだ生きているうちに、それを使って木の大きさを小さくしていきます。木ばさみや剪定ばさみを使って、このような部分で切ります。切り戻された枝は、そこからまた成長して、新しい葉っぱを作っていきます。 切り戻しを行うと刈り込みの時のように枝先が密集するということがありません新しく出た枝をまた切り戻すという作業を繰り返していきます刈り込みがいけないと言っているわけではありません刈り込みながらも 中の枯葉をきちんと取ったり刈り込む頻度を増やせば美しい木は作れます樹種によってはやはり刈り込みには向かないコニファーもありますけれども例えばこのレイランディなどは目が詰まってとても美しいと思います私もレイランディの生け垣などはこのように刈り込みを使います残念なのはこのように目先が赤くなってしまうことだけです エレガンティ島の剪定作業に戻ります木の輪郭が小さくなっていく様子は早回しの方がよくわかるかもしれません ここから先はもう解説はしませんのでお時間とご興味のある方だけご覧ください。 した仕上がりを正直なところ私はあまり良いとは思っていませんやはりこの手のコニファーは自然樹形で自由に伸ばしてやったのが一番良いような気がします日本に生えているからこのようになってしまうんではないでしょうか木の特性が生かされているとは思えません苗木を植えて自然樹形で自由に伸ばしてやり 数年間楽しんだら大きくなりすぎるでしょうからそしたらまた新しい苗木に植え替えていくという楽しみ方はできないものでしょうかね。ご視聴ありがとうございました。